ケーキちょっとどいて。ごめんついちゃった。ミカエラすごく頑張ってくれたなー。そこか。仲間が行ってくれそう。え何あの恋人の距離感は近くで回してるのに動かないな。 見えてたら一緒に救助しよう。普通に救助できるんかい。なんなんこれ何が目的なんだこういうのが一番怖い。